はい、えっと、こちら屋根工事入ってもらいましてで、こういうふうにアンテナ外してもらったりあとは、えっと、屋根端っこをかけてた部分だったり穴開いてる部分直してもらいましたでアンテナなんですけれどもえっと、こっちですねはいここにあります ちょっとこれあの金属買取業者さんの方にちょっと聞いたら、えっと、引き取ってもらえるっていうことだったんでこれ解体して持っていこうと思いますで多分ここですよねこれ外せば取り外せると思いますでここもここ外せば大丈夫そうですねで棒の部分 に関しても、多分これで固定されてるんですよね。で、ここは、多分ここの部分ですよね、ここの部分外して、ここ外せば、多分車に乗ると思いますんで、それで持っていこうと思います。はい で、次屋根かけてるところですねここにあった瓦れも全部片付きましたかなりすっきりしてであとここちょっと笹とか生えてるんで片付けていこうと思いますはいだいぶすっきりしてで物干しざをちょっとここにあったんですけど物干しざをここにあるとちょっとあの庭の景色が見えなくなるんで ちょっと邪魔なんでこっちに移動させてますねちょっとまだこの物干しダウの場所はちょっとまだ考えますはいでえっ、ー、と瓦かけてた場所こっちですねはいはい綺麗に直ってますねはい 次あの穴空いてた場所ですねで。この瓦はちょっとあえて置いてったそうですね。なんか瓦掛けた時用の予備で置いてってくれるってことで。ちょっとこれは悩屋に置いておきたいと思います。で、かけてた場所。あれ、ちょっと待って。 あれまだ空いてる。